幽霊の佐藤健にキュン。ドラマ、100万回言えばよかった、で見せた美しさと派。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。彼は単なるイケメン俳優ではない。佐藤健は、静かなる佇まい、静かなる美しさを秘めた特別な俳優である。 井上真央と佐藤健がもう二度と会うことができなくなった恋人たちを演じるドラマ、100万回言えばよかった TBS 系以下、100万回が毎週金曜日夜10時から放送されている。会えないけれど、守護霊のように常に側にいるというファンタジーな幽霊団イケメンと 映画をこよなく愛する筆者加賀谷健が佐藤健の俳優としての特性を探りながら有名映画さながらの名場面誕生に期待を込める。佐藤健の静かなる美しさにご満悦。誕生日の夜。すっぽかされた相場優位井上真央は、激横で掃除機の電源をオン。 ストレス発散で掃除機をかけまくりながら愚痴をこぼす彼女の背後で恋人の鳥の直樹、佐藤健が静かに立ち尽くす。大立ちでも完璧な佇まいの佐藤健を見てもまだ怒るのかと思いながらもう少し様子を眺めてみる。掃除機をオフにした優衣が冷蔵庫を開けると中にはハンバーグとプリン。彼女の誕生日には直樹が必ず作る組み合わせだ。 そこから前の年の誕生日が改装される。閉店後の洋食屋、ドリで、シェフ自らハンバーグディナーをこしらえた直樹は、少し緊張気味の表情をしている。優位はハンバーグにパクついてご満悦。バカの一つ覚えが最強だからといって右手で頬杖をつく佐藤健の静かなる美しさ。カメラがここぞというアングルで表情を捉える。 決め顔するでもなくなんとなく相手を見つめる佐藤らしい透明感のある表情を第一話冒頭で早くも見られたことに視聴者も同様にご満悦である。リズムが狂わないイケメンの調子、このドラマ、ここから先が面白い。ある日、突然と姿を消してしまった直樹を探すために優位は警察に捜索願いを出す。 その時恋人であることを証明するためにツーショット写真をスマホから選んでみせると受付担当が素敵な人という。直樹は普段あまり笑わない人だから笑顔が少なく眼光鋭い顔はむしろ怒っているように見えると説明する。さらにまた階層がある。 今度は里親の元で育ち、幼馴染みだった二人が、八鳥のお客とシェフとして再会した場面。そのまま飲みに行くことになり、優衣の方はわかりやすく楽しさだが漏れなのに対して、直樹は少しシニカルな感じで、喜んではいるはずなのに笑ったりはしない。お酒を飲んでもテンションは変わらない。 ローテンションを一定に保つナオのキャラクター性は、静かなる美しさを秘めた佐藤健にとってはハマり役だろう。ローテンションであると同時にオフビート。リズムが狂わないからこそ、どの場面、どの瞬間でも佐藤のイケメンの調子は常に一定で崩れることがない。むっつりなタイプの俳優。 考えてみると、佐藤健のイケメンの調子が崩れた瞬間を一度も見たことがない。2022年11月24日からネットフリックスオリジナル作品として配信された、ファーストラブ初恋でも、あまり感情を表に出さないオフビートなタイプのキャラクターを演じた。待ち合わせ場所で風に吹かれたり、寒空で白い息を静かに吐く様子を様々な場面で確認できた。 過去の映画作品に目を向けてみても、黒沢清監督の、リアルから完全なる主張流の日から、2013年、では、恐ろしくと、意手ついた寒々しい世界観の中、凛とした表情の輪郭に磨きをかけていた。あるいは土屋太志洋鳥と共演した、八年越しの花嫁奇跡の実は、2017年、 では、心にぽっかりと空洞が空いてしまっているはずなのに、黙々と自動車整備士としての仕事を全う使用する凛々しい横顔が静かなる美しさを感じさせた。近年のテレビドラマ作品の中でおそらく最も萌えの宝庫だった、恋は続くよどこまでも、TBSK2020 年にしても、佐藤が演じたドエスキャラの意思は、静観、静観。 なたたずまいの中に恐るべき攻めの態度を秘めていた。このように役柄として何かをうちに秘めているという意味では、基本的にむっつりなタイプの俳優だとも言える。透明な俳優の心境地佐藤がこれまで演じてきた役柄の変遷を追っていると、100万回で演じる役柄の意味合いが理解できる気がする。つまりそれは、うちに何かを秘めた役を演じてきた果てに、 とうとう目に見えない存在になってしまったということだ。捜索を担当することになった巡査部長のウ住城、松山健一が街中で直樹の姿を見かける場面。歩道の真ん中でやはり立ち尽くす直樹は、なぜかウオ以外の人には姿が見えていない。道行く人々は直樹の身体をすり抜けるように通り過ぎてしまう。まさか透明人間 なんとまあまあか不思議な状況。ところが、上オにだけはこの透明な直樹が見えている。どうして誰からも見えない存在になってしまったのか。そもそもこの世界に存在しているのか。唯一、自分の姿が見えている上オに直樹は助けを求めるが、上オには霊感があるから見えているだけで、直樹はすでに幽霊だった。 直樹が幽霊であることを優位に証明しようとするが、もちろん信じられない。そこで自分が作ったハンバーグの味を再現しようと思った直樹は、上澄みに調理させるがうまくできない。苛立つ直樹が初めて感情を荒らげた瞬間だった。オフビートな俳優であるはずの佐藤健の気持ちを沈めるように、直樹は上澄みに乗り移る。ピタリとセサビが支配した調理場。 ウオの身体を借りた直樹が料理するこの場面、人からは姿が見えない透明な俳優としての佐藤健の新境地だと思った。な場面が生まれるのではないかと続々、本作では、直樹が幽霊になった理由をある殺人事件の捜査と様々な階層や過去の因縁によって徐々に明らかにしていく。 時にゴシックスホラー風の続々感を漂わせながらも基本的にはラブロマンス。第三話のラストで姿が見えない直樹に対して好きの気持ちを優位がありたっけの思いを込めて何度も伝えようとする公演での場面がある。一方的な伝え方のようで、それを遠目から見守るウォズミからしたら美しく切ないラブロマンスの風景として映る。 ウオズミは、思わずキュンとする。このキュン。見えない、触れられない者同士だからより強く感じられる。直樹が吹く下手くそな口笛の音だけは聞こえることがわかり、一疎通の手段が見つかった二人だが、彼らがお互いに触れて、ぬくもりを感じる手段はないものだろうか。ここで思い出される永遠のラブロマンス映画、ゴースト、ニューヨークの幻、1990年。 恋人たちが身体を寄せ合う陶芸場面が有名だが、ろくろを回すデミムーアをのから包み込んだパトリックス・ウェイジのように、佐藤健もまたそっと井上真央の身体を抱く。二人でもう一度だけ溶け合おうとするファンタジーなな場面が生まれるのではないかと、筆者は続々しながら期待している。小なり文、輝けん大なり。 輝けの音楽プロダクションで企画プロデュースの、片たら大学時代から夢中のイケメンと、映画をテーマにコラムを執筆している。ジャンルを問わない雑色性を活かして、バンクバー。他き稿中。日本大学芸術学部映画学科監督コース卒業。ツイッター、アット1895級。女子スパ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。